オーモンド山のリゾート来ました。もう見つかったのか。お、トーテムが光ってるな。霊春の血じゃなくてよかった。うお、キラーはピックか。逆トラつけられちまったな。 二人で回してるところにキラー向かったなもう一人が救助向かってるから俺はここの発電機回そう おお、漏れる罠外れたんだな。もう一人のキング、いつの間にいたんだ。罠つけられる前に、発電機回せてよかったな。バベチリで俺のこと見えてるよな。少しでも発電機回したいから。 救助は様子見ながらするか救助者が見つかったしゃがんでキャンプしてそうだなまずいぞ救わせない気だ バレたけど負傷してない今しか、チャンスがない。猶予で逃げろねあ。変なくぼみ作るなよ。きり通路あるのかと思ったじゃねえか。最寄りのフックまでお願いします。徒歩50分か。 ね、あ大丈夫かなんとかバレなかったみたいだ俺にもキラーがどこにいるのかわからねえネア気をつけてくれサンキュー急いで離れようぜしゃがみ歩きでついてきてるかもしれないから怖いな 今回はあそこまで行ってたのか。モれルありがとな。俺も早いとこ罠解除しよう。小動物かと思った。ネアもここで解除か解除できねえ。 You're <laughs> not- しゃがんで離れた深音。やっぱり追われてた<音声>でっ入らなかったし向きミスった 壊れてたのかすまんレア、ね、ああそこまでしてレアさん急な逃げてくれ俺のせいですまねえ 仲間がダッシュできてくれてるモレル助かったありがとな急いで逆トラ解除だ外れねえキングおお、ネア無事だったか ここも外れだしまったな、ネアと治療すれば、よかった。ん誰かいる。ああ、ネアも罠ついてたのか。ダウンしてから少し放置されてたな。救助者が来るの狙ってたネア3級、罠次こそは外すぞ、の。 前に救助行くか行けねえ。 生きるのが早すぎたーそれがあなたの悪い癖よなんで知ってるんだ度重なるミスを思い改めましてしてます<笑>まるでルンバのごとく近くをゆっくり動いてやがるネア、ね、ここはもう危険だネア、ね、も後がないんだ 逃げてくれまず生きられる ねえキング、二人とも後がないのに。待てネアは追わないでくれ。いやいや、これでやられに行ったら、頑張ってくれたのに。申し訳が立たねえ。そろそろ外れてくれ。よっしゃあ。やっと外れた。逆ラが取れたのね。逃げてこれたのかねえ ありがとなねあ、しまった俺アドレナリン持ってたの、忘れてた。俺たち行って帰ろうな。モレルが負傷してる。おい、モレルどこだここよ。いたいた。 今メキング助けてもらったのにレアが開けてくれた間に合わすギリギリ俺が後ろにいるからモれルは走れこっちよ2人とんスカッター空いてるゲートだ 諦めないでよかったぜ。